キルミー ベ, イベイベ ー, ー, ベイベーこっちもダメかソーニャちゃんここは私に任せていいアイテムがあるのホントかよ すごいな思い込みって。